はい、ということでね先ほど自分で製麺したうどんをですね茹でていただきましてこんな感じに仕上がりました一応ね今回は肉汁うどんとして、まあ、肉汁のね、えー、漬け汁をいただいて一応ねここだけで多分5キロぐらいでございます麺だけで茹で5 4 5キロぐらいかなりの量なんですけど早速ねちょっといただきたいと思いますいただきます麺見えるかなこれ こんんなな感じなんで見えるそうすごいっまなん か, なんかもちろん。 いつも美味しいしい、いつも通り美味しいんですけど。なんか。心こも、自分の心込めてやつ、なんか違いますね、なんか。なんかっていうの。い<笑>いや。つけ汁の。うんうん。 <笑>うんうん、いい何なうまいなあ黙っちゃうな<笑> そうですか。冷めないうちに。なんか変わらないあ本当ですか。よかった。<笑>嬉しい。うん、<笑>またやっぱりその庄司さんの小麦がうまいっていうか、うん、もう香りが強いですよね。うん。 うん。 動画もいただいたんで。 川島町ってあのすったてっていううどんがまあ発祥の地域でもちろんあのこの庄司さんもめちゃくちゃ美味しいすったてを出してるんですけど夏限定でしてで冬がねまた味噌煮込そうだから本当に春夏秋冬問わずねいろんなうどんがいただけるんで是非ちょっとあの皆さん来てください。 うん。<t ちょっとシミの方。 しょうが んか寂しいな<笑>いっつも食べ終わりになるとちょっと寂しいんですけどなんか自分の作ったものだと余計に寂しい<笑>いやあっ Thank you. うんうんああごちそうでしたああああなくなっちゃった<笑>はいということで今日はですね庄司さんでまさかちょっと自分で製麺をしてそこでね食べていくっていうまあなかなかできない経験をさせていただきましたやっぱ自分で作るとなんかよりうまく感じるな 多分、まあ、お店で出しているよりもやっぱりちょっと麺がねちょっと不揃いだったりとか部分があるので多分店の味には劣るんですけどやっぱりなんか自分で作るとねおいしく感じました<笑>お店の方にもぜひ皆さん時間があれば食べに来てください以上ラツカルでしたじゃあね